ちょっと待ってみようかな。おお、ここはすごいな。ああ、ここはもうこっちも景色がいいし、そしてこっちも景色がいいんだね。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、モータージャーナリストマサです。さあ、今ですね、埼玉県道十一号、ここはですね、東秩父村、なんとですね。 埼玉県唯一の村を今走っておりますそして本日2月20日となっております見てください残念なお知らせがあります<笑>山が杉が真っ黄色です<笑>はい今年はですね杉が杉花粉がですね大量を飛散しております残念勝残念ですがまあ仕方ないですねしかし モータージャーナリストマサチャンネルはですねなんとですね7年前に花粉症を克服しておりますどうやって克服したか別動画で上げておりますのでですねぜひ見ていただけたらと思います薬も何もね使わないでね私は克服しておりますそしてほとんど今も症状が出ておりませんもちろんね鼻が鼻水垂れたりとかですね目が多少痒かったりとかすることはあるんですけども薬も何も使わずにですね過ごせるようになっております そしてですね、本日どこに向かっているかと言いますとですね、題名といたしましてはですね、バイク神社はしツーリング。<音楽>えーっとですね、埼玉県にですね、バイク神社がございます。2年前かな、初モデルですね、行かせていただいてですね、視聴者様、皆様のですね、バイクの安全をですね、 祈願した神社となっているんですけどもこちらはですね埼玉県の小賀の町というところにありまして小鹿神社という名前になっています<音楽>それとここにはですね天灯節のお守りがありまして、まあ、無天灯というねそういうお守りがあるんですよで、そちらをね買わせていただいた神社でございますそしてですね そこからさらに約100キロ走りますとですね山梨県山梨県これはね何町になるんですか山梨県山梨市だと思いますそれいうですね名前がですね、えー、カンペン名とかです差し出の磯大竹山神社差し出の磯大竹山神社という神社となっておりますこちらがですね 埼玉県の小鹿神社、バイク神社から、ね、約100キロぐらいですね、走ってですねあります。なので、です、ね、はしごしちゃおうと<笑>いうことになっています。そして現在走っているのが、埼玉県の361号、361号ですね、361号、これ、多分牧場かなんか上にあった気がするんだよな、この林道みたいなの上にね。うお ううう結構雪が、結構雪があるぞ、大丈夫なのか、気温はね、でも今日10度ぐらいなんで、多分全然問題ないと思うんですけどね、凍結とか結構な勾配だな。 前回したとき、多分 J45 のときに来てるんですけど、やっぱ全然60の方が上るね、さすがロングストロークね。 景色いいよ来たようわ素晴らしいどこの街並みになるんですかねこれはね左方向こっちかこっち、ね、よしどこの街並みになるんでしょうか小川町の町になるんですかね うおー綺麗だちょっと待ってみようかなおおここはすごいなあーここはもうこっちも景色がいいしそしてこっちも景色がいいんだね秩父高原牧場うわーいいね うわーすごい大パロガマじゃん牛さんがいるかな うわ綺麗だー。いや冬の晴れはいいね見渡せてね空気が綺麗でうお綺麗だなこれ 牛さんは一匹もいないですね<笑>牛さんが一匹もございません うお結構雪だ、日陰は雪だぞ、あ危ね え, え、なんか滑った気がする、えー、怖い、えー、怖い、大丈夫かな、大丈夫だよね、10度あるんだからね、あら、結構雪が、雪があるぞ、結構な、結構な雪が、大丈夫なんでしょうか、怖いぞ、これ、大丈夫か 凍結してた終わりだぞ、ぞこれ大丈夫か、怖いなぁ、まあ、基本的に大丈夫だと分かっ て, ていても怖いね、はい、国道40号、違う、国道140号に入りまして、小鹿神社までは、あと13キロ、そして真正面に見える三角の山。 ちょっと遠い画面では遠いと思いますけど、あそこがですね武甲山ですね、この前ね、山を登らせていただきました、標高1300メートル、あれ、これ、有料道路、あれ、大丈夫よね、<笑>いやー、今日天気良くて最高ですね。 これ、ね、武甲山ね、本当に登りやすくて、そして往復でまあ4時間から5時間ぐらいのちょうどいい時間で、で降りてくると周りにね、あの美味しいお蕎麦屋さんがあるみたいな感じでね、非常にね、いいですね、これ。さあ、国道299号線に入っております。バイクの聖地ですね299さあ299号線小賀の町 やってきましたね、バイクの町、小鹿野です。なんとなく知ってるから読めますけどね、小鹿野って、なかなか読めないですよね。小さな鹿野のですもんね、小鹿野とかね、お 鹿,、ね、鹿野とかね、そういう感じで読むと思うんですけども、読み方は小鹿野というふうになっております。ほら見て見てて梅が咲いてるよもうこんんなな時期なんだね はい、見えてきましたよ。まだね、画面では見えてないと思いますけどですね。右側にですね、めちゃめちゃ大きな鳥居があります。来ました。二年ぶり。おじか神社。うお、でかい。なんか見てもでかい。 うおーすごい立派じゃあさあ行きましょうよいしょはい失礼いたします こちらですね見てください、このオガーノというねこのバイクのなんですかねこうオガーノのロゴがですねバイクになっているんですよね。さあ、行ってみましょうウェルカムライダーズ実行委員会ありがとうございます。 面白いものがありますねナンバーボルトへえお鹿神社って書いてありますねそしてねちょっと、ね、袋の中に入っちゃってますけどこれがねこの「転倒防止守り」こういうね「転倒虫」が書いてありますねそして絵馬もございます お鹿神社参拝してですねエを収めてきましたそしてですねバイク今3台います、えー、ハーレー2台に早草1台<笑>私だけが原付西でございます優越感ありますね原付西の優越感最高でございますさあ次はですねいよいよですね山梨県 バイク神社へ向かいます。名前なんだっけな山梨のバイク神社。